平成28年7月28日、熊本地震で楼門などが被災した阿蘇市の阿蘇神社で、お田植え信仰式が行われ、およそ200人の信仰 行, 行列が阿蘇神社周辺を練り歩きました。まず、阿蘇神社で神事が行われ、その後、道案内役の猿田彦を先頭に、この日だけ開かれるみゆき門を通って阿蘇神社を出発します。 神々の食事を運ぶ白装束の十四人の唸りそして四基のみこしには十二神が移り神々が田植え跡の青田を稲の生育ぶりを見て回ります途中に立ち寄る二箇所のオカリアではお田植え式が行われ田植えが奉納されると見物客らがみこしの屋根めがけて苗を投げ入れます 神輿の屋根に苗が多く乗るほどその年は豊作とされ落ちた苗は拾って田に植えると虫がつかないと言われています<笑>このお田植え信仰式は御田祭りと呼ばれ春の田作り祭秋の頼み祭と合わせて三大祭りに数えられる阿蘇神社最大の祭りで一連の農耕祭事は国の重要無形民族文化財に指定されています 今年は熊本地震の影響で開催が危ぶまれましたが、伝統を絶やしてはならないと、氏子や地域の人たちの思いで、例年通りり、女祭りが行われ、多くのカメラマンも訪れて、幻想的な風景に盛んにシャッターを切っていました。